どうもカナダで留学中の講師です今夜はとっても嬉しい情報をつかんだので告知としてこの動画を回させていただいてます、えー、タイトルを見て皆さんご存知だと思うんですが栗木信和さんに関してです、えー、彼のドキュメンタリーが 1月14日夜9時から NHK で放送されますのでぜひチェックをしてみてください私は約8年前に「金スマ」というテレビを見て、えー、彼のファンになりましたその頃はですね「ニートヒマラヤに挑む」っていうような多分そんな感じのタイトルでガーンとこう押し出しててですねあのテレビで実際にヒマラヤにアタックしている えー、栗木さんのこう姿を見てですねとっても感動もしましたしかっこいいなとも思いましたし、えー、とにかくこう感化されたのをですね今でも明確にこう覚えてます。 結局その4年後ですね、実際に栗木さんの講演会に足を運んで、実際にお話を聞いたりしてですね、さらにファンになったんですが、知らない人のために栗木さんの話をもう少し詳しくお話しすると、彼はですね、世界7大陸中6大陸を制覇してます。もうこれだけでもとんでもない偉業ですよね。で、残り1つのエベレストに挑戦中に、残念ながら去年。 なくなってし、えー、しまいまいたでこの最後の一つのエベレストには合計で8回アタックをかけてるんですが、えー、4回目の時にですね9本の指を失っ9本の指第2関節ぐらいからですね全部失ってます自分もツイッターでリアルタイムに知った時はですね衝撃を受けましたこれはまあここまで実際にですねギリギリのとこまで攻め た挑戦をしてるんだっていうのが想像以上だったのでとても驚いたのが一つと登山家にとって指ごくを失うっていうのはいろんなこうツールがピッケルとかがですね持てなかったりとかもう登山家としてももうダメなんじゃないかなと思いましたが彼はそれにもめげずにですね4回さらにエベレストに挑戦アタックをかけてます。もももうその生き様もですね私はとても 感化されていますで、えー、この栗木さんの話をする時にですねアンチの存在にも触れておきたいと思うんですが、えー、アンチのまあ主な意見としてはですね「無謀だったと」と、まあ「栗木は無謀だ」っていう声を非常に多く見るんですが「無謀」って誰が決めるんですかね 本人にしか決めれないと私は思うんですよね。これはまあ全然レベルは違いますよもちろん。で私の個人的なこう経験からですね「無謀」っていう言葉が実はめっちゃ嫌いでですね小学生の時一番可愛い女の子がいたんですよ。でその子に私告白をしようと思ったんですけど周りからですね<笑> お前素幻加骨できるかやんみたいなお前あの子はめちゃくちゃマドンナでどうのこうのぜみたいなっていうことを言われたんですよでもですね実際自分が欲しいと思ったものが手に入るか手に入らないかなんてやってみないと分かんないっすよねやってみないと分かんないですよねそれをやりもせずにですよ俺無理やんと思ってやんなかったら欲しいものとかなりたいものなんて一生手に入らないですよ まあ、そこからもう無謀ということは凡人の言葉だと私は思ってます、まあ、私も凡人なんですが、えー、このまあ栗木さんの講演会に参加をしてみた時の感想もお話ししたいんですが私は栗木さんを登山家としてだけではなくポジティブインフルエンサーとしても非常に尊敬をしてます私にとても前向きな影響を与えましたしその講演会に行った 年ですね私は初めて富士山の登頂に成功しましたもう登山とか全く興味なかったんですけど私を登山に引き込んだのは間違いなく栗木さんの存在ですこの栗木さんの詩に関してはですねいろんな憶測 もありますしいろんな言葉がバーっといろいろネット上で上がってますけど結局のところ栗木さんが幸せだったか満足だったかそして死を目前に栗木さんが何を思ったのかっていうのは栗木さんにしかわからないし当然私なんかみたいなものが想像も及ばないです多分 NHK の中でもそういった栗木さんの生き様に関して触れられると思いますのでぜひ 1月14日夜9時から NHK ぜひチェックをしてみてください栗木さんに愛を込めて「講師」によって強制帰国に陥るかもしれません。